It's short time. どうもケンです突然ですが皆さん体は鍛えてますか僕はですね軽くなんですけど寝る前に腕立て伏せと腹筋をやってますなぜかっていうと太ったか ら, かたからえー、ここ3年ぐらいでですね1 0キロ以上太りまし た, 運動しなくなった っていううのもあると思うんですけどあー僕アラサーなんですけどやっぱりね年を重ねるとついてしまったお肉ってなかなか落ちないんですよ気づいた時にはですねお腹がちょっとぽっこりしちゃっててほらあかんなとだからこそもうね自分でボディメイクせなあかんなって思いましたでせっかくねボディメイクするならプロテイン飲もうかなって思ってたんですよでもねプロテインよりもめっちゃいいもの見つけましたそれがこちら きシしキ ー, ーこのサプリすごいんですよ何がすごいかってね HMBC が 2000mg 配合されてるんですよあすいません HMB というのはですねボディメイクをされている方でプロテインを摂取されている方って多いと思うんですけどそのプロテインを摂取すると体内でアミノ酸に分解されて筋肉に効果的とされる成分 ロイシンが作られますでそのロイシンがさらに分解されて HMB という代謝物質に変化します要するに HMB を摂取することによって筋肉はどんどんパワーアップするわけなんですよえここからが問題なんですけど HMB はロイシンの約 5% しか生成されませんでも1日に必要な HMB の量って 3g なんですよこれね プロテインですするとやばいっすよなんと20杯以上必要なんですね結構ハードでしょプロテイン20杯っすようんコストもかかるしまあ、作んなきゃなんないしねもうめんどくさいでもねこのキタシンなら1日6粒でいいんですめちゃくちゃ楽でしょ もう6粒飲んで運動するだけこれだったらもう本当にね続けられるかなと思ってまあ詳しいことはですね下の概要欄に URL 貼っときますんでよかったら覗いてみてくださいはいじゃあ早速なんでねこのキタシンどんなものなのか飲んでみたいと思いますああなるほどね粒状粒ですね粒1粒はこのくらいです12345 6粒分一気にいきます飲みやすい非常に飲みやすいですでこれで運動すればいいだけでしょうめちゃめちゃ楽っすねこれよっしゃ来たしに飲んだしボディメイクショー来年の夏に向けてね 金をバキバキにしたいからあこれ腕立て伏せだ